こんにちは。野菜の日チャンネルです。今日は昔ながらの懐かしい形のクリームパンを作ってみました。カスタードクリームは卵1個で簡単に電子レンジで作っています。少し甘めの歯切れのいい生地に優しい甘さのカスタードクリームが入った美味しいクリームパンになります。最後までぜひご覧ください。 まままずぬるま湯にバターを入れてて溶かしておきます熱いお湯に溶かした場合はぬるま湯になるまで冷ましておいてください容器に材料を全部入れて混ぜ合わせます。 生地が一つにまとまったら生地を切るようにしながら2分間よく混ぜ合わせてください。 滑らかになったら、生地を容器の中心に寄せて、60度のお湯で温めて2倍になるまで発酵させます。カスタードクリームを作ります。耐熱ボウルに卵を入れてほぐします。 砂糖と薄力粉を入れてよく混ぜますこの時は小麦粉の塊がなくなるまでしっかりよく混ぜてくださいバジナペースとか バニラエッセンスを加えてよく混ぜます温めた牛乳を少しずつ加えてその都度混ぜます熱い牛乳を一気に加えると卵が固まってしまいますので気をつけてください 終わったらボウルの底からしっかり混ぜてラップをして600ワットの電子レンジで1分加熱します。取り出してよく混ぜてラップをしてさらに2分加熱をします。この時点で。 こんな風に蒸しパンのような表面になります。泡立て器かハンドミキサーを使ってしっかり混ぜてください。この時によく混ぜれば混ぜるほど舌触りが良くなって艶も出てきます。 さらにラップをして電子レンジで1分加熱をします。取り出してバターを加え、さらにしっかりよく混ぜます。混ぜれば混ぜるほど滑らかな美味しいカスタードクリームになりますので、頑張って混ぜてください。 広めの容器に入れて平らにならし、表面が乾燥しないようにラップを貼り付けて完全に冷ましてください。急ぐときは冷凍室ですぐに冷やしていただいても大丈夫です。生地が2倍になったら取り出して、 表面に強力粉をたっぷりつけながらガス抜きをします。六等分に切り分けます。切り分けた生地のシワのない部分を広げるように丸めて、このまま5分休ませます。 休ませた生地を手で軽く押して平たく伸ばし綿棒で直径 12cm の円に伸ばします。 クリームがしっかり固まっていたら、六等分に切り分けます。完全に冷めると固まってパンに入れやすくなります。切り分けたクリームを生地の中心に広がらないように置いていきます。 生地を半分に折って貼り合わせます平たくして焼くと焼く時間も短時間で焼き上がります 割り合わせた生地にカードで4箇所の切り込みを入れます2センチくらいの深さで均等に入れてください天板に並べるときは間隔を均等にとっていただくと 発酵した後の目安が分かりやすいです乾いた布をかけて 2.5 倍になるまで二次発酵を取ります生地が十分に膨らんだら表面に溶き卵をまんべんなく塗ります すぐに190度に予熱をしたオーブンで12分焼きますこんがりといい色に焼き上がりました焼き色がつかない場合には少し時間を伸ばしてくださいクリームがたっぷり入っていても飛び出すことなくきれいに焼き上がります焼きたてはクリームが厚く 甘みをあまり感じないかもしれませんがしっかりと冷ましていただくとクリーム本来の美味しさが出てきます生地はふわふわでサクッとした歯切れのいい生地です懐かしい形に甘さ控えめのカスタードクリームがたっぷり入っています 電子レンジで簡単に作れるカスタードクリームでぜひおいしいクリームパンを作ってみてください濃厚なクリームがお好きな方は概要欄に材料を載せていますのでそちらを参考にしてくださいぬるま湯にバターを入れて溶かす。 容器に材料を全部入れて2分間よく混ぜる生地を容器の中心に寄せて一時発酵2倍になったらガス抜きをして6等分に分ける丸めて5分休ませる綿棒で直径1 2センチの円に伸ばすカスタードクリームを中心に乗せて生地を半分に折って貼り合わせる貼り合わせた生地にカードで4箇所の切り込みを入れる 天板に並べ、乾いた布をかけて二次発酵。生地が 2.5 倍に膨らんだら、表面に溶き卵をまんべんなく塗る。190度に予熱をしたオーブンで12分焼いて完成です。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。